じゃあ、定刻になりましたので、始めさせていただきます。おはようございます。おはようございます。あの、今日はですね、えっ、ー、と、木下庭園関連の、えー、木下先生の方に選定講座をお願いいたします。それから、木下先生のプロフィールについて、こちらに、えー、ご用意してございただきま、はい、すの、ね、で、えー。これを、えー、後でご覧になっていただきながら、えー、進めていきたいと思います。えっ、ー、とね、時間を3、三、三時十分と思ってますので。 えっ、ー、と、ちょっと飛ばし気味かもしれませんけれども、えー、進めていきたいと思います。よろしくお願いします。えっ、ー、と、最初のね、えっ、ー、と、人と木の共存っていうテーマなんですけれども、木のためによかろうと思って、こう、いろんなことを人が手を下すんですけど、まあ、私の持論では基本的にはもう木はね、あの、人に何かしてもらいたいなんて思ってないんですよ。あの、剪定してもらいたいとかね、肥料を入れてほしいとかね、 そんなことはちょっとも思ってないっていうのは、まあ、あの木はね人の千倍も長く生きてるっていうあの話をしようかと思うんですけど1年間こうあるとしますよねえー、っとだから1年間を地球の歴史に例えてる人がいてですね あの地球の誕生って46億年前ですよね46億年前に誕生してこれが1月の1日だとしますよねで1年間あって12月31日もうすぐ来ますけど1年間ありますよねそれであの、まあ、46億年前に地球ができてあの生物みたいなものが誕生したのがねこの辺なんですよ 40 億, 年前40億年前に生物らしきものが出たこれは日付でいうと2月の17日なんですって2月の17日ねそれでまずあ座った歴史があってそこからまあ植物らしくだんだんなっていくわけですよねあのしシダみたいな植物から脱植物になってその後被必植物って、まあ、いわゆる、えー、花が咲いてが咲いて タ、え、レ、ー、が飛んでっていうのは非植物ですよねそういう植物今の木らしくなったのは多分多分2億年前ぐらいなんですよえー、今のここらに生えている木と同じような形態になったのは2億年ぐらい前エンジンっていうのが誕生したのが12月のもう31日の10時40分ごろなんですって<笑> もう大晦日の午前中10時ぐらいに、まあ、あの、エンジンがね、誕生して、うん、で、その後、人、いわゆるあの、ホモ・サピエンスね、ホモ・サピエンスが出たのが、えー、20万年前なんで、これは、えーっとですね、12月31日の23時、 37分ですよもうおむしろかのもう最後の20分ぐらいもうすぐ10話の鐘が鳴るっていうぐらいの時にやっとホモ・サピエンスが誕生してるわけですよ20万年前でこのなんで先輩偉いかっていうのはね僕が言ってるかとこの20万年前と今の現在あるような植物ね2億年前 こ, この差っていうのは 倍なんですよ、ね、だから 5,000 倍も長生きしてるものですから人間が何かしようとかそういうのはねちょっと思い上がりだろうともう木は勝手に生きていけるのでねだから我々人間なんても う, そうさ最後の年遅のれの1秒前ぐらいにポッと出てきて1年間生きてますみたいな顔してるんじゃないですよねもうそんな程度の我々存在なんですよ。 それをだから植物をねあのいじるときにはねあの人間が何かしてやんなきゃいけないなんてことをおこまましいことは思わないで切るときももうあの切ってやるんじゃなくてね切らしてもらう切らしていただくもう大先輩ですからねそれでね すごい気に入って、こういうところ大好きなんですよ。よ自然いっぱいで、で私もなんかこう、でホタルが出るでしょ。こうで私もホタルに昔憧れて、これ2009年に私のところのこう置き場なんですよ。これねこう流れを作ってホタルをねあの養おうと養おうっていうか育てようと思ったことがあるんですよ。ホタルはもうあの日陰も嫌うし、懐中電灯の光も嫌うし。 だから夜暗くても何にもできない。もうホタルを見るためにはもうひたすらね、ホタルだけを見て何も照明も当てられないっていうすっごい窮屈な思いをしたんですよ。それでもホタル見たかったから3年ぐらい頑張りましたけどもうこの状態にしとかなきゃなんないってことはすごくもう自分が窮屈でね、結局はやめた。3年ぐらいで諦めました。人と木と共存するっていうのもね、やっぱり木を 野放ししてやれば自然かもしれないけど。自然にしちゃうと今度もうそれが大きくなりすぎて、人間が窮屈になるじゃないですか。で逆にこう、人間がもう管理しやすいように木を。あのやたら切っちゃうと、今度木が窮屈な思いしますよね。そこはやっぱりその木と。人がね、共存するっていうことの難しさかなと思うんですよ。何が快適かっていう。木にとってとか、人にとってとかね。 だからそういう時にあの、まあ、木の整理を知るっていうことはすごく大事でね木がどうやって生きたいかっていうことを、まあ、ある程度理解してあげると例えばですね真夏ね庭の木がうわーって茂ってくると人はやっぱりもう鬱陶しくて切りたくなるわけですよ。で無理やりなんか自分の思うようにこう擬人化して考えるとこの暑いのに葉っぱいっぱいつけて暑苦しからうっつってね 脱いい方が涼しいんじゃねえのつってこう切っちゃう人もいるかもしれないねそれはだからあの擬人化によよるやっぱり間違いなんですよね人はそう思うかもしれないけど木はやっぱりたくさんの葉っぱをつけて夏を過ごしたいわけですよたくさん光合成して余分を秋までの間に貯めたい体で貯めたいからたくさん葉っぱがついてるわけですよね。それを人間の一方的な考えだけで 葉っぱたくさんつけて扱ろうなんつってさっぱりさせてやるようなんですねスカスカにしちゃったりすると葉っぱ足んなくなって年を越すのが辛くなるわけですよねだから人がなんかこう勝手に思ってることと植物がしてほしいことってちょっと違いますよね木は別に切ってほしくないわけよね特に夏は茂っていたいんですよで茂ってる方がやっぱりあのヒートアイランドをね削減するというかですね 温度下がりますよね。木があるだけで3度から5度ぐらいもう気温が下がると言われてますけど木陰もできて風も生まれるっていうね。だから茂らしておいた方がいいんですよね。だから勝手に思わないで木の生き方を見てほしいということで。それでまあ今日はあの剪定の仕方について喋んなきゃいけないのであの剪定の基本からいかなきゃいけないんですけどどうしても剪定の基礎を学ぶっていうとこれになっちゃうんですよ。 意味枝とは何かって話になってるんですね。飛ばいを残しておいた方がいいわけですよね。更新する時ね、こういろいろこう幹がこう立ってて、で一本がすごく大きくなっちゃって、これを詰めて詰めてしてるとどんどん自然になるじゃないですか。だからそういう時にこうよ横にある飛ばえを取っていくんですね。それでもうこれバツッと切っちゃう。これ切っちゃう。 っていう風にしてあの古い幹と新しい幹を更新していくとね、まあ、長持ちするわけですよね木としてはねだから徒長枝を生かしてる木もあるので徒長枝は切りなさいと一言では言えないで次の5番目の立ち枝っていうのはこれはねよく途中で切って枝を作っていこうとする人いるんですけどこれも無理立ち枝は基本的に元から取っちゃった方がいいです 将来的に使い物に使なりません下がり枝6番ね下がり枝ってこう逆にこうベローンって下に垂れてる枝これ切るかどうかっていうのは好みでいいんじゃないかなと僕は思ってます切れって書いてある本もありますけど垂れ下がってる方が趣があると思えばそれでいいじゃないですか、うん、切らなきゃいけないというほどではない7番の内向枝まあ逆さ枝とか帰り枝とかまあいろんな言い方するんですけど これは取った方がいいでしょうねえ。多分寂しいからって残しといても将来的には邪魔になって多分取ってしまうのでそれだったらあんまり太くならないうちに取った方がいいでしょう。8番のね、越境枝っていうのはね私が勝手につけた名前なんですよ。ここにある、こ, れこの人は幹切り枝って書いてありますけどね。こういうの僕は越境枝っていうんですよ。だから自分のテリトリー。 じゃなくてよその領域に入ってきてる枝ねこれはね邪魔邪魔っていうか取った方がいいです残しといていいことはないで9番の絡み枝とか交差枝よく言うやつはこれも取った方がいいですね10番の広角枝っていうのはあるんですけど広角枝っていうのも私が勝手につけたらですえっ、ー、とめくるためにもうこれけあの次いっちゃいますけどここに書いたやつはねあの 意味だと名前なんかどうでもいいんです覚えなくていいしあのただ気持ち悪い枝っていうのはね認識してくださいえー、っとこれ私が書いた図なんですけど<咳>まあ普通の木ってあのぐらいごちゃごちゃしてんですよねで剪定してこのぐらいあの不要なものを取るとこのぐらいそぎあのすっきりするよって話なんですけど骨格枝っていうのはここにあるんですけど この枝がここまで広がってるでしょここまで。こういうふうに広角に広がると何がいけないかというと隣の枝に入っていっちゃうじゃないですか。隣のところと干渉していくと結局交差枝が生まれたり絡み枝が生まれたりしちゃうわけです。で、じゃあどのぐらいの角度にしたら い, いのっていうふうに思う人がいるかもしれませんけど 一応あの60度から90度ぐらいに収めましょうということにしておきましょう。で、大事なことはね、今やったその忌み枝を切るとき、立ち枝を切る、内向枝を切るっていう枝を切るっていう作業のときにどう切るか、ここが一番大事なんですよ。さっき言った木とうまく共存 し, し, してね、お互いに長生きしたいっていうときに何を守るべきかっていうのはこれなんですね。コジットロンっていうのはアメリカの学者が、あの、 考えた論なんですけどまあことが一番大事なんだよってういう切り方この右の枝を切ろうと思ったらこういうふうに切るということなんですけどで漠然としてるでしょ角度がだからね僕はちょっと理屈つけたんですよでど う, いうふうに説明したらいいか考えたらこ う, こういうふうにねこう切ろうとする枝の中心線 引いてみるんです、ね、それでそれと直角に交わるラインをここに引くんですよ。でここに引く時にここの股のここに引いちゃうとちょっと都合が悪いんです後で言いますけどだから股よりちょっと上のとこね1センチぐらい上のところでこの水線を引く枝の流れに対して直角の線を引く。それで その次、このね、バークリッチっていうライン。バークリッチって大事なんですけど、ここね、ここのところに山脈みたいにギジギジギジってなってるんですよ。どんな気も大体。そこのラインをなぞると、こういうふうに、このピンクのラインになるんです。で、このラインとこっちの水線のラインの2分の1の角度。ここ。難しいですか<笑> この2本のの本真んん中の角度にノコギリ入れるんですここにでここにも書いてありますけどこの時バークリッチを痛めないあのでここのとこちょっと盛り上がってるのねちょっと盛り上がってて、まあ、これ自体もちょっと山脈みたいに盛り上がってる。でこれを ここ切っちゃうと、ここのバークリッジを損傷しちゃうと、この切り口がね、今度こっちから見るよ。こっちから見て、こういうふうに切り口になりますよね。ここはカルスで き, できなくなっちゃうあ。カルスってあの、こういうふうにね、巻いてあの、皮が巻いてきますよね。切断すると。そのカルスが巻けなくなっちゃうんですよ。このバークリッジを切っちゃうと。 ここ非常に大事なので、ちょっと逃がす。だからさっき最初に1センチ逃がしたでしょこの水栓。1センチ残してバークリッチとの間だから、まあ多分だから残るの5ミリぐらい。5ミリぐらい逃がせば、まあ、えっと、バークリッチを損傷しないで切れると思います。だその角度とバークリッチを傷めないことがすごく大事なんですね。 といううとにかく切るしかない、えー、それでね次はねや っ, ていけないやってはいけない切り方ちょっとね、えー、これ見てください剪定技術のお話をする前に重要で基本的なお話をしますそれはやってはいけない切り方です 最もいけない切り方は、枝も葉っぱもないところで、ぶつっと切る、いわゆる寸度切りです。こういう切り方は、街でもよく見ますが、プロがやってるからといって、真似をしてはいけません。あ、こんなになっちゃいますよね。今のトんのや半年ですよ、半年もかかんない、四ヶ月ぐらいだったかな。当然、この、しげっちゃいますよね。で、この並びに、あの、すだじがあったんですけど。 砂地もこんな切られ方して、ひどいなぁと思ってね、ロイヤルに行く時にこに見てるんですけど、もう枯れちゃう枝があったり、もう土地する枝があったり。これはお客さんがね、お客さんが自分で勝手に切っちゃったのに、ゆずね1。1年経ってこんなになりましたけど、これ直してくれってこれ嫌だって言ったんですよ。自分でやってくれへん。<笑>変な切り方はダメよってことで、こういうう、切りやすいところで切るとこういうふうになっちゃうんですよ。 中途に切っちゃう、ね、で中途に切るとなんでダメかっていうとこういうふうにね腐朽菌が入っちゃうんですよ切り口からちゃんと切らないとこう切り残しするとねでこう切り口からねこれ桃の木ですけどキノコよく見ますよねこういうキノコもあるし本当のキノコらしいキノコも生えますよねで枯れちゃうかも う, こうぶつ切りしたとこからさっきのトネズみたいにぶやーと吹くかどっちかですよ 切り残しちゃいけないっていうのに高枝切り持ち出すおじさんがいっぱいいるんだよね高枝切りで切るとさっき切り残しないでって言ったふうに切れないでしょそこまでいって剪定ばさみでこう切らないとこの切り方はさあの高枝切りじゃでき絶対できないですよねだから高枝切りを使っちゃダメって言うんですあれこっちを途半端に切っちゃダメってねでまあね こんぐらいならいいかなってこうやって切る人いる。<笑>これもダメ。切り残し。これダメです。こんぐらいいいかっていうのはダメです。ちゃんと切らなきゃダメです。こじっとのさっきのね、さっきの線を引っ張るの大変だけど、ああやって切んなきゃダメです。それで、まあ、こうぶつ切りダメなんだけど、じゃあ、ぶつ切りじゃなくてね、葉っぱがちょっと残ってればいいのかなって思うかもしれないんですけど、こういうふうに。 ちょっと葉っぱのこ残したからずんど切りじゃないよって。でもね、そういうことじゃないんだよね。この 切, 切るところと残す枝の太さの差が大事なんですよ。これ比べてみるとね。これだいたい5分の1ぐらいの太さですよね。これ。5分の1ぐらいの太さ。これではね、ちょっと足りないの。残す枝の太さ。 3分の1から2分の1が理想なんですよ、このぐらい。残す枝の太さがこのぐらいないと、あの、だめなんですよ。なんでかというとね、この、え、これ、さっき言ったカルスが巻くとか言ったでしょそれを、それを、カルスを巻くための栄養っていうのは、残した枝から来るの。だから、残した枝に力がないと、カルス巻けないんですよ。だから、細い枝とか、ちっちゃい芽残しても、 そのの穴を塞ぐだけの栄養が作れないでしょこ ん, なこんなちょっこりの葉っぱではこれだけの傷口を塞げないんですよだから残す枝もちゃんとある程度の太さに育ったものを選んで残すってことが大事なんですねで切り戻しっていうのはこ う, こういう脇の枝を残して切ることを切り戻しって言いますね切り詰めと切り戻し この言葉は覚えてください。本によってねいろんな言い方をするんでね切り返しとか言ったりする人もいるんですけど私は切り戻しと言いますこれはただの枝抜きね切り戻しでも何でもないんですけど切り詰めですねで切り詰めを連続してバリバリバリってやるのを刈り込みって言いますよね刈り込みバサミであれはだから要するに切り詰めを適当にこうねこれ桜抜き 刈り込む人はいないと思うんですけど、まあ刈り込んだとしてね、こういうことですよね。葉っぱもちょんぎれて、枝先も適当なところでちょんぎれててっていうのが、これが刈り込みの仕上がりですよね。で、切り戻しっていうのをやるときにね、この残す枝をね、意識するといいんですよ。こうにこうしてマーキングしといて、これところを残るように切ろうとね、このマーキングした枝を残すように切る。 これ切り戻し。切り戻して、残った枝の先を詰めない。基本的には詰めない。基本的っていうか絶対かな。落葉じは絶対切り詰めしないですよね。この残、今、あの、洗濯バサミついてるところの枝の先は輪郭が出てるからとか言って、それをちょんって 切, 切り詰めしちゃったら何の意味もないよね。切り詰めね。切り詰めと切り戻し。 それの違いは今見ていただいたんですけどでどっちの剪定の方がいいかっていう話になっていくんですよまた、あ、だ, だからここの、えー、この公園の中で剪定をしていく時にどっちを推奨するかっていうともう言うまでもなくこの切り戻し剪定を私は進めたいのね刈り込みってねあの 誰, 誰でもとってもやりやすいですよね刈り込みばさみでもうだけちょちょちょって揃えるだけですから まあ、簡単でその時はいいんですけどねでも1年経ったらもうこんなバサバサになっちゃう何でバサバサになるかっていうと切り口がいっぱい増えちゃうからね こ, この写真はその刈り込んだ後の翌年の3月ですよ、うん、切られた 目, 目の先全部吹くじゃないですかするもワーもわっと吹きますよねすぐ形なんて崩れちゃうう。 これやってるともうこれアパートなんだけど洗濯も干したりするにも大変あの迷惑だっていうんで今度これ切り戻し剪定をしたんです切り戻し剪定をするとこの上の図にあるようにあ求める輪郭の中で切れ る, 切れるのでそこから芽が吹いたとしてもね収まってるんですよねだからそんなに暴 れ, れないんですよこ れ, これ下の写真が切り戻した直後で半年後これですよちょっとあんまり 色が違うからね違いが分かんないかもしれないけど、まあ、刈り込んだ時のようにもう全く元に戻っちゃうってことはないこっちの方が見やすいかなと思ってこの写真を用意したこれはあのテキストにはないんですけどえっと金目餅です金目、えー、ち真ん中をある時は刈り込んだ左のようになりますよね 買ったもうそのすぐ後はもうこの、この綺麗な輪郭から飛び出ていくしかないんじゃないですか。切り口がここにあるんだで、ある時はこう切り戻ししたんですね。まあこれはうちの従業員にやらしてた時は借り込みでいいよってやらしてたんですけど、まあ自分がやる時は、えー、切り戻し剪定をしましたけども。こういうふうにしとくと、元々がそんなにほらびっちりしてないから、どっかで芽が出てきてちょっと輪郭崩れてきてもうそんなに気にならない。 あ る, あるな、長い期間ほっとけんですよね、ある意味ね。刈り込みっていうのは、その時がベストだから、ちょっと出たら気になる。<笑>またそれを切る。もう手間かかってしょうがない。刈り込みは作業的には楽だけど、長い目で見ると、もう手がかかってしょうがない。一回時間かけてちゃんとやれば、そんなに切るとこないんですよ。切り戻し剪定すればね。だからこっちでやっていきましょうということを提案したい。ね、こ れ, これは刈り込み。 で、刈り込みの悪いところはさっき言ったこうね意味枝あるじゃないですかこれなんか胴吹き枝があったりここにえー、っと一番左のね、えー、これ越境枝ですよねこっちの枝からこっち入ってきてるこういう枝が中にたくさんあるのに軽くむ時っても表面しか見ないから木の中見ないでしょで表面さえ整えばいいと思って切るから意味枝の先だろうが何だろうが切ってるんですよ無駄じゃないですかそんな作業。 先に取っちゃえば切らなくて済む枝の先をわざわざ切ってる見落としちゃうんですよね結局だから中を先に見なきゃダメですよ<笑>こんな忌み枝残ったままでいくら綺麗に整えたって意味がないでこっちの場合だと気づきますよ絶対ああ液体あった毒気枝だあったって言ったらこう切るじゃないですかこの場でもうそれを切っただけでさっぱりするわけですよで残った必要な枝から必要な葉っぱが出てくるんだから もうこれがベストじゃないですか。こういう切り戻し剪定を今日はね、やりたいと思います。で、これ落葉樹のね、アメリカ花水、花水木です。で、こう枝をまあ横から見た時にね、ここまである、大きくなったものを小さくしたいという時に、もう2つ枝切るだけです。切り戻しです。こっちの。 小さい枝を残してこっちのでっかいここまで来てる輪郭をここまで持ってくるのにこれを切ってこの立ち枝を切っただけでこうなるわけですねこれでいいじゃないですかもう枝先も何も何もしない2個切れば終わりこれでいいんですで上から見た時ねさっきあの広角の枝ダメよって言ったんですけどこう 本によってはね、こう三つ股になったら真ん中の強い枝を切りましょうっていうのよくあるんですよ。なんでそういうのかなと僕はほんと不思議。何の木でもね、真ん中抜いたらだってこんなですよ。こんな90度以上あるような枝になっちゃいますよね。だから、三つ分かれてたらどっちかを切ればいいんですよ。簡単なことですよね。鋭角の枝を作った方が自然に見えるじゃないですか、大体からして。上より下の方が自然でしょ、角度がね。 これお客さんのところでやっぱりバーッとつけましたけどもうこういうねだから本当切りやすいところで切んのやめましょ う, う切りやすいところで切んなは誰でも切れるんですよねこういう切り方はやめましょうもう汚いだけでもうこの先だってこっからまた芽吹くんですよぐちゃってもうごっちゃごちゃになるじゃないですかこれはね常緑山防止ですけどもうこういうの直してくれって言われると大っ嫌い<笑>。 こういう、まあね、あの、落葉樹、これ山防子ですけど、ね、時期、時期になるとこう茂りますよね、どうしたって。でもそれちょんちょんってこう、抜いてやれば、こ, こんだけ自然でほら、いいじゃないですか、涼しげでね。このぐらいのことで枝先を切らない。これも山防子ですね。だいたいこう5個ぐらいに分かってますよね、枝先が。それを2個に選択していくんですけど、 まあ、あのさっき言ったなるべく鋭角な角度にするようになるんだけどさっき言ったまあ大きくまあ5個あるけど大きく言えば3つに分かれてるわけだから右の2本を使うか左の2本を使うか考えるわけですよでこの場合は右の2本を使ってるんですよねえっ、ー、とこ れ, これが真ん中でこれねでこっちが右側ですよねこの時点では3本ありますけど これ3本残したけどこ、この一番長いのがやっぱり輪郭より出てるなと思えば、この短いちっちゃい枝残してこれとこれにすると、これ一番右の最後のこの写真だけですよで。角度も鋭角で、距離も縮まったと。で、これでいいんです。これで終わり。でよくね、こう、二枝二枝にしなさいっていあの教えがあったりですね。<笑> 木を剪定するときは二二二枝枝枝ににになななっっってっ、て、て、こういうふうに切りなさいって教える人いるんですよ。ね。こんなの自然界でありえないですね。こんなシンメトリーな必要ないじゃないですか。こんなことこだわんなくていいんですよ。これ二枝にして長さ揃えてなんてやるから不自然になっていくるんです。こう枝分かれた時に 一本長くて一本短くていいじゃないですか。で、こう二つじゃなくてね、こっちが一でこっち二でいいんですよ。これがこれが自然っていうもんですよ。こんな二股二股のシンメトリーなんか必要ないんですね。これもえっとリクがあるんです、本当はね。どうしようかなと思ったけど、もう時間ないから今日は言いませんけど、これコーヒーを。 フィボナッチ数列っていうんですフ ィ, ボフィボナッチ数列、えっと、貝殻のこうぐるぐる回っていくのとかそういうのも全部共通するんですけど簡単に言うと1が2になってでその次が3になって要するにねこれを足すんですよ。1と2足すと3になるでしょ。で2と3足すとこんなんですよ。 でこの先の枝分かれをここを足すと5になって次が8になって次が13になって21になるそういうふうに枝分かれしていくっていうのがフィゴナッチ数列なんですけどまあいいですまあそういうことなので自然というのはそういうもんだとアンバランスであのできてるんですね偶数で割っていけるもんじゃないということですこういうこういう 伸び方をしていくのだから揃っててなくオッケーこれはあの参考のためにつけましたけど先ほどのコジット論ねどういう風に切ったらどういう風に腐るっていう理論これはコジットの、えー、本の中にある図です。ということで、えー、一応これで、えーえー、と座学の終わりにしたいんです